先輩まだ学校に残ってたんだ yeah, yeah, yeah. 私の本当の姿だよ黒崎メアじゃないアスターが必ず正しいことを言ってるとは限らないって思わないかライフウケティキスティスティ聞き捨てならないよ先輩エステコンパイスタマエルスの応用 先輩の体を支配しちゃいました sí, 分かってるようんあああああああああああああああああああああああああ e あああ e n あ a ああああああああああああああああああああああああああ タイルスクエス !I do not wish to be horny anymore!I、uh, just want to be happy! Feel. <laughs> だ誰？<音><音><音> <com> <林> ¿Sí? ¿Claro? okay. <音> ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No sé! ¿No sé? ¿No sé? ¿No sé? cielas toda ¿No sé? ¡Eso explica muchas cosas! ¡Murió de la forma más macha posible!